ななあなあみんなどうやったらもっと餌もらえるんやろ俺も考えててんけどあいつケチやもんな俺考えてんけどさあいつ手とか舐めたら喜びよるからいっぱい餌くれるんちゃう<笑>確かにな<笑><笑>やばいやばいみんなあいつこっち見とんぞ